グ o o d b 太宰治。こちらは、リブリボックスです。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。url.librivox.org。変身1。分断のある老体家が亡くなって、その告別式の終わり頃から、雨が降り始めた。早春の雨である。その帰り、二人の男が、 あいあい傘で歩いている。いずれも、その逝去した老体化にはおぎる一辺。話題は、女についての、極めて不謹慎なこと。文福の、書老の大男は、文氏。それよりずっと若いロイドメガネ。島ズボンの講談師は、編集者。あいつも、と文氏は言う。女が好きだったらしいな。お前も、そろそろ、年貢の納め時じゃねえのかやつれたぜ。全部、やめるつもりでいるんです。 その編集者は顔を赤くして答える。この文子ひどく露骨で下品な口を聞くので、その講談師の編集者は金 ね, ね敬遠していたのだが、今日は自身に傘の用意がなかったので仕方なく文子の蛇の目傘に入れてもらい、核は油を絞られる結果となった。全部やめるつもりでいるんです。しかしそれはまんざら嘘でなかった。何かしら変わってきていたのである。 終戦以来三年経って、どこやら変わった。三十四歳、雑誌オベリスク編集長、田島修二。言葉に少し関西なまりがあるようだが、自身の出世についてはほとんど語らぬ。もともと、抜け目のない男で、オベリスクの編集は世間へのお定祭。実は闇商売のお手伝いして、いつもしこたま儲けている。けれども、悪戦身につかぬ例えの通り、先はそれこそ浴びるほどのみ、 愛人を十人近く養っているという噂。彼はしかし独身ではない。独身どころか今の細君は五歳である。先妻は白痴の女児一人を残して肺炎で死に、それから彼は東京の家を売り、埼玉県の友人の家に疎開し、疎開中に今の細君を物にして結婚した。細君の方はもちろん諸婚で、その実家はかなり内服の農家である。終戦になり、 細君と女児を細君のその実家に預け、彼は単身東京に乗り込み、郊外のアパートの一部屋を借り、そこはもうただ寝るだけのところ、抜け目なく四方八方を飛び歩いて四股間設けた。けれどもそれから三年たち、なんだか気持ちが変わってきた。世の中が何かしら微妙に変わってきたせいか。または彼の体が日頃の不節制のために最近めっきり痩せ細ってきたせいか。 いやいや、単に、年のせいか、色足是空酒もつまらぬ。小さい家を一軒買い、田舎から、女房子供を呼び寄せて、という里心に似た者が、ふいと胸をかすめて通ることが多くなった。もうこの辺で、闇商売からも足を洗い、雑誌の返信に専念しよう。それについて、それについて、差し当たっての難関、まず、女たちと上手に別れなければならぬ。 思いがそこに至ると、さすが、抜け目のない彼も、途方に暮れて、ため息が出るのだ。全部、やめるつもり。王徳の文書は、口を歪めて苦笑し、それは結構だが、一体、お前には、女が幾人あるんだい。章終わり。この録音は、パブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。変身。 二。田島は泣きべその顔になる。思えば思うほど自分一人の力では到底処理のしようがない。金で済むことならわけないけれども、女たちがそれだけで引き下がるようにも思えない。今考えると、まるで僕は狂っていたみたいなんですよ。とんでもなく手を広げすぎて。この書籠の不良分子にすべて打ち明け、相談してみようかしらとふと思う。案外、首相なことを嫌がる。 もっとも多情な奴に限って奇妙にいやらしいくらい道徳に怯えて、そこがまた女に疲れるゆえんでもあるのだがね。男ぶりがよくて、金があって、若くて、おまけに道徳的で優しいときたら、それはモテるよ。当たり前の話だ。お前の方でやめるつもりでも、先方が承知しないぜ、これは。そこなんです。半ケチで顔を拭く。泣いてるんじゃねえだろうな。いいえ、雨でメガネの玉が曇って。 いや、その声は、泣いてる声だ。とんだ色男さ。闇商売の手伝いをして、道徳的もないものだが、その文子の指摘したように、田島という男は、多情のくせに、また女に変に律儀な一面も持っていて、女たちはそれゆえ、少しも心配せずに、田島に深く頼っているらしい様子。何かいい工夫がないものでしょうか。ないね。お前が五六年、外国にでも行ってきたらいいだろうが、 しかし今は簡単に陽光なんかできない。いっそ、その女たちを全部、一室に呼び集め、蛍の光でも歌わせて、いや、仰げば尊し、の方がいいかな。お前が、一人一人に、卒業証書を、授与してね。それからお前は、発狂の真似をして、真っ裸で表に飛び出し、逃げる。これなら、確かだ。女たちも、さすがに呆れて、諦めるだろうさ。まるで、相談にも何もならぬ。 失礼します。僕は、あの、ここから、電車で。まあいいじゃないか。次の停留場まで歩こう。何せ、これは、お前にとって、重大問題だろうからな。二人で、対策を研究してみようじゃないか。文氏は、その日、退屈していたものと見えて、なかなか田島を離さぬ。い, いえ、もう、僕一人で、なんとか。いやいや、お前一人では解決できない。まさか、お前、死ぬ気じゃないだろうな。実に心配になってきた。 女に惚れられて死ぬというのは、これは悲劇じゃない、悲劇だ。いや、ファース、茶番というものだ。滑稽の極みだね。誰も同情しやしない。死ぬのはやめた方がよい。うむ、明暗。すごい美人を、どっからか見つけてきてね。その人に事情を話し、お前の女房という形になってもらって、それを連れて、お前のその女たち一人一人を歴訪する。効果的面。女たちは皆黙って引き下がる。 どうだ、やってみないか。溺れる者ののら、田島は少し気が動いた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。更新、一。田島は、やってみる気になった。しかし、ここにも難関がある。すごい美人。 醜くてて凄い女なら、電車の停留場の一区間を歩く旅ごとに、三十人くらいは発見できるが、凄いほど美しい、という女は、伝説以外に存在しているものかどうか疑わしい。もともと田島は気量自慢。おしゃれで虚栄心が強いので、不美人と一緒に歩くと、にわかに腹痛を覚えると称してこれを避け、彼の現在のいわゆる愛人たちも、それぞれ、かなりの美人ばかりではあったが、しかし、 すごいほどの美人というほどのものはないようであった。あの雨の日に書老の不良分子の口から出まかせの秘訣を授けられ、何の馬鹿らしいと内心一応は反発してみたものの、しかし自分にもちっとも明暗らしいものは浮かばない。まず試みよう。ひょっとしたらどこかの人生の片隅にそんなすごい美人が転がっているかもしれない。メガネの奥の彼の目はにわかにキョロキョロいやらしく動き始める。 ダンスホール、喫茶店、待合、いないいない、醜くて凄いものばかり、オフィス、デパート、工場、映画館、裸レビュー、いるはずがない、女子大の校庭のあすましい書きのぞきをしたり、ミス何とかの美人競争の会場に駆けつけたり、映画のニューヘイスとやらの試験場に見学と称して紛れ込んだり、やたらと歩き回ってみたがいない。獲物は帰り道に現れる。 彼はもう、絶望しかけて、夕暮れの新宿駅裏の闇市をすこぶる憂鬱な顔をして歩いていた。彼のいわゆる愛人たちのところを訪問してみる気も起こらぬ。思い出すさえぞっとする。別れなければならぬ。田島さん。出し抜けに背後から呼ばれて、飛び上がらんばかりにぎょっとした。えー、っと、どなただったかなあら嫌だ。声が悪い。カラス声というやつだ。へえ、と見直した。まさに、おみそれ申したわけであった。 彼はその女を知っていた、闇屋、いや、担ぎ屋である。彼はこの女と、ほんの二三度、闇の物資の取引をしたことがあるだけだが、しかし、この女のカラス声と、それから、驚くべき怪力によって、この女を記憶している。安田女ではあるが、十貫は楽に背負う。魚臭くて、ドロドロのものを着て、もんぺにゴムが、男だか女だか訳が分からず、ほとんど小敷の感じで、おしゃれの彼は、 その女と取引した後で、急いで手を洗ったくらいであった。とんでもないシンデレラ姫、洋装の好みもこうが、体がほっそりして、手足が枯れんに小さく、二十三四、いや五六、顔は憂いを含んで、梨の花のごとく、かすかに青く、まさしく高貴、すごい美人。これがあの十巻を楽に強う担ぎ屋とは、声の悪いのは傷だが、それは沈黙を固く守らせておればいい、使える。 更新一、終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。更新二孫にも衣装というが、ことに女はその装い一つで、何が何やら訳のわからぬくらいに変わる。元来、化け物なのかもしれない。しかしこの女、長井絹子というのように、 こんなに見事に変身できる女も珍しい。さては、相当溜め込んだね。嫌に竜としてるじゃないか。あれ嫌だ。どうも声が悪い。好奇性も何もいっぺんに吹き飛ぶ。君に頼みたいことがあるのだがね。あなたはケチで寝いってばかりいるから。いや、商売の話じゃない。僕はもうそろそろ足を洗うつもりでいるんだ。君はまだ相変わらず担いでいるのか。当たり前よ。担がなきゃおまんもが食べられませんからね。 言うことが、いちいちゲスである。でも、そんな見なりでもないじゃないか。それや女性ですもの、たまには着飾って映画も見たいわ。今日は映画か。そう、もう見てきたの。あれ、なんて言ったかしら。足くりげ。膝くりげだろ一人でかいあれ嫌だ。男なんておかしくって。そこを見込んで、頼みがあるんだ。一時間。いや、三十分でいい。顔を貸してくれ。いい話君に損はかけない。 二人並んで歩いていると、すれ違う人の十人のうち、八人は振り返ってみる。田島を見るのではなく、きぬこを見るのだ。さすが高男子の田島も、それこそすごいほどのきぬこの気品に押されて、ゴミっぽく貧弱に見える。田島は、馴染みの闇の料理屋へ、きぬこを案内する。ここ何か、自慢の料理でもあるのそうだな、とんかつが自慢らしいよ。いただくわ。私、お腹が空いてるの。それから何ができるの 最低できるだろうけど、一体どんなものを食べたいんだいここの自慢のもの。とんかつの他に何かないのここのとんかつは大きいよ。ケチねえ、あなたは。だめ。私奥へ行って聞いてくるわ。帰りき、大食い。これがしかし、全くのすごい美人なのだ。取り逃がしてはならぬ。田島はウイスキーを飲み、きぬこのいくらでもいくらでも済まして食べるのを、すこぶるいまいましい気持ちで眺めながら、 彼のいわゆる頼み事について語った。キヌコはただ食べながら聞いているのかいないのか。ほとんど彼の物語には興味を覚えぬ様子であった。引き受けてくれるね。バカだわあなたは。まるでなってやしないじゃないの。更新に終わり。この録音はパブリックドメインです。LibriVox ドットオムのために録音されました。更新三田島は敵の意外の英法にたじろぎながらも、そうさ、全くなってやしないから、君にこうして頼むんだ。王子をしているんだよ。何も、そんな面倒なことをしなくても、嫌になったら、ふっと、それっきり、会わなければいいじゃないの。そんな乱暴なことはできない。相手の人たちだって、これから結婚するかもしれないし、 また、新しい愛人を作るかもしれない。相手の人たちの気持ちをちゃんと決めさせるようにするのが男の責任さ。ぷ、どんだ責任だ。別れ話だの、なんだの、と言って、またイチャつきたいのでしょ。う。本当に好きべそうな面をしている。おいおい、あまり湿気なことを言ったら怒るぜ。失敬にも程度があるよ。食ってばかりいるじゃないか。均等ができないかしら。まだ何か食う機会威嚇長と違うか 病気だぜ、君は。一度医者に診てもらったらどうだいさっきからずいぶん食ったぜ。もういい加減によせ。けしね、あなたは。女は大抵これくらい食うの普通だわよ。もうたくさん、なんて断っているお嬢さんや何か。あれは、ただ、広剣あるから定裁を取り繕っているだけなのよ。私ならいくらでも食べられるわよ。いや、もういいだろう。ここの店は、あまり安くないんだよ。 君はいつもこんなにたくさん食べるのかね冗談じゃない。人のごちそうになる時だけよ。それじゃね、これからいくらでも君に食べさせるから、僕の頼み事も聞いてくれ。でも、私の仕事を休まなければならないんだから、損よ。それは別に支払う。君の例の商売で儲ける分くらいは、その都度きちんと支払う。ただ、あなたについて歩いていたらいいのまあそうだ。ただし条件が二つある。 よその女の人の前では、一言も物を言ってくれるな。頼むぜ。笑ったり、うなずいたり、首を振ったり。まあ、せいぜいそれくらいのところにしていただく。もう一つは、人の前で物を食べないこと。僕と二人きりになったら、そりゃいくら食べても構わないけど、人の前では、まずお茶一杯くらいのところにしてもらいたい。その他、お金もくれるんでしょう。あなたはケチで、ごまかすから。心配するな。 僕だって今一生懸命なんだ。これが失敗したら身の破滅さ。服水の陣ってどこね。服水バカ野郎。排水の陣だよ。あらそう。ケロリとしている。田島はいよいよニワニワしくなるばかり。しかし美しい。うりとして、この世のものとも思えぬ気品がある。とんかつ、鶏のコロッケ、マグロの刺身、イカの刺身、品そば、うなぎ、寄せ鍋、牛の串焼き、 握り寿司の盛り合わせ、エビサラダ、イチゴミルク、その上、均等ンンをしもうとは、まさか、女は誰でもこんなに食うまい。いや、それとも。更新三、終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。更新四、きぬこのアパートは、 世田谷方面にあって、朝は例の担ぎの商売に出るので、午後二時以後なら大抵暇だという。田島はそこへ一週間に一度くらい、皆の都合のいいような日に電話をかけて連絡をして、そうしてどこかで落ち合わせ、二人揃って別離の相手の女のところへ向かって、更新することを気ぬことを訳す。そうして数日後、二人の行進は、日本橋のあるデパート内の 美容室に向かって開始せられることになる。おしゃれな田島は、一昨年の冬、ふらりとこの美容室に立ち寄って、パーマネントをしてもらったことがある。そこの先生は、青木さんといって、三十歳前後の、いわゆる戦争未亡人である。引っ掛けるなどというのではなく、むしろ女の方から田島についてきたような形であった。青木さんは、そのデパートの築地の寮から、日本橋のお店に通っているのであるが、収入は、 女一人の生活にやっとというところ、そこで田島はその生活費の補助をするということになり、今では築地の寮でも田島と青木さんとの仲は公認せられている。けれども田島は青木さんの働いている日本橋のお店に顔を出すことは滅多にない。田島のごとき垢抜けた高男子の出没は、やはり彼女の営業を妨げるに違いないと田島自身が考えているのである。 それが、いきなり、すごい美人を連れて、彼女のお店に現れる。こんにちは、という挨拶さえも、よそよそしく、今日は、女房を連れてきました。疎開席から、今度、呼び寄せたのです。それだけで十分。青木さんも、目元涼しく、肌が白く柔らかで、愚かしいところのないかなりの美人ではあったが、絹子と並べると、まるで、銀の靴と兵隊靴くらいの差があるように思われた。 二人の美人は無言で挨拶を交わした。青木さんはすでに卑屈な泣きべそみたいな顔になっている。もはや勝敗の数は明らかであった。前にも言ったように、田島は女に対して律儀な一面も持っていて、未だ女に自分が独身だなどと嘘をついたことがない。田舎に妻子を疎開させてあるということは、初めから皆に打ち明けてある。それがいよいよ夫のもとに帰ってきた。 しかも、その奥さんたりや、若くて、高貴で、教養の豊からしい絶世の美人。さすがの青木さんも、泣きべそ以外、手がなかった。女房の髪をね、一つ、いじってやってください。と、田島は調子に乗り、完全にとどめを刺そうとする。銀座にも、どこにも、あなたほどの腕前の人はないって噂ですからね。それは、しかし、あながち、お世辞でもなかった。事実、素晴らしく腕のいい美容師であった。 きぬこは鏡に向かって腰を下ろす。青木さんはきぬこに白い肩書きを当て、きぬこの髪を解き始め、その目には涙が今にも溢れ出るほどいっぱい、きぬこは平然、帰って田島は席を外した。更新四終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。 更新後セットの終わった頃、田島はそっとまた美容室に入ってきて、一寸んくらいの厚さの紙幣の束を、美容師の白い上着のポケットに滑り込ませ、ほとんど祈るような気持ちで、グッドバイ、と囁き、その声が自分でも意外に思ったくらい、いたわるような、謝るような、優しい、愛情に似たものを帯びていた。きぬこは無言で立ち上がる。青木さんも無言で、きぬこのスカートなど直してやる。 田島は一足先に外に飛び出す。ああ、別離は苦しい。絹子は無表情で後からやってきて、そんなにうまくもないじゃないの。何が、パーマ。馬鹿野郎、と絹子を怒鳴ってやりたくなったが、しかしデバートの中なので、こらえた。青木という女は他人の悪口など、決して言わなかった。お金も欲しがらなかったし、よく洗濯もしてくれた。これでもうおしまい、そう。田島は、ただもうやたらにうわびしい。 あんなことでもう別れてしまうなんて、あの子も育児はないね。ちょっと別品さんじゃないか、あのくらいの器量なら。やめろ、あの子だなんて、しっけえな呼び方は、よしてくれ。おとなしい人なんだよ、あの人は。君なんかとは違うんだ。とにかく黙っていてくれ。君のそのカラスの声みたいなのを聞いていると、気が苦しそうになる。おやおや、おせれ入りまめ。うわあ、なんというゲスなんだじゃれ。まったく、田島は気が狂いそう。 田島は妙な虚栄心から、女と一緒に歩くときには、彼の財布を前もって女に手渡し、もっぱら女に支払わせて、彼自身はまるで感情などに無関心のような、応用の態度を装うのである。しかし、今まで、どの女も、彼に無断で勝手な買い物などはしなかった。けれども、恐れ入り亀女子は、平気でそれをやった。デパートには、いくらでも高価なものがある。堂々と、ためらわず、いわゆる高級品を選び出し、 しかも、それは、不思議なくらい優雅で、趣味の良い品物ばかりである。いい加減に、やめてくれねえかな。ケチねえ。これから、また何か食うんだろう。そうね、今日は我慢してあげるわ。財布を返してくれ。これからは、五千円以上使ってはならん。今は、教えもクソもあったものでない。そんなには使わないわ。いや、使った。後で僕が残金を調べてみればわかる。一万円以上は、確かに使った。 この間の料理だって安くなかったんだぜ。そんならよしたらどう私だって何も好き好んであなたについて歩いているんじゃないわよ。脅迫に近い。田島はため息をつくばかり。更新後、終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。怪力一 しかし、田島だって、もともと、ただものではないのである。闇商売の手伝いをして、一挙に数十万は楽に儲けるという、いわば目から鼻に抜けるほどの細物であった。きぬに散々無駄遣いされて、黙って海洋の美徳を示しているなんて、とてもそんなことのできる性格ではなかった。何か、それ相当のお返しをいただかなければ、どうしたって気が済まない。安畜賞、生意気だ、物にしてやれ。 別離の更新は、それから、あとのことだ。まず、あいつを完全に征服し、あいつを、遠慮深くて、従順で、質素で、小食の女に変化させ、叱るのちにまた更新を続行する。今のままだと、とにかく金がかかって、更新の続行が不可能だ。勝負の秘訣、敵をして、近づかしむべからず、敵に近づくべし。彼は、電話の番号帳により、キヌコのアパートのところ番地を調べ、 ウイスキー一本とピーナッツを二袋だけ買い求め、腹が減ったらキヌ子に何かおごらせてやろうという下心。そうしてウイスキーをガブガブ飲んで、酔いつぶれたふりをして寝てしまえば、あとはこっちのものだ。第一ひどく安上がりである。部屋代もいらない。女に対して常に自信満々の田島ともあろうものが、こんな乱暴な恥知らずのえぎつない攻略の仕方を考えつくとは、よっぽど彼、どうかしている。 あまりにキヌコに無駄遣いされたので、狂うような気持ちになっているのかもしれない。色欲の慎むべきもさることながら、人間、あんまり金銭にいじきなくこだわり、元を取ることばかり焦っていても、これもまた、結果がどうもよくないようだ。田島はキヌコを憎むあまりに、ほとんど人間離れのしたケチな卑しい計画を立て、果たして死ぬほどの対難に会うに至った。夕方、田島は、 世田谷のきぬ子のアパートを探し当てた。古い木造の陰気臭い二階建てのアパートである。きぬ子の部屋は階段を上ってすぐ突き当たりにあった。ノックする。誰中から例のカラス声。ドアを開けて田島驚き、立ちすくむ。乱雑、悪臭。ああ、光涼、四畳半。その畳の表は真っ黒く光り、波のごとく高低があり、ヘルなんてその痕跡を抑え、とどめていない。 日やいっぱいに、例の担ぎの商売道具らしい石油缶やら、リンゴ箱やら、一生瓶やら、なんだか風呂敷に包んだものやら、鳥かごのようなものやら、紙くずやら、ほとんど足の踏み場もないくらいに、ぬらついて散らばっている。なんだ、あなたか。なぜ来たのそのまた、きぬこの服装たるや、数年前に見たときのあの小じき姿、どろどろに汚れた門んを吐き、まったく男か女かわからないような感じ。 部屋の壁には、無人会社の宣伝ポスター。たった一枚、他にはどこを見ても装飾らしいものがない。カーテンさえない。これが二十五六の娘の部屋か、小さい電球が一つ暗く灯って、ただ光亮。帰り一、終わり。この録音は、パブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。 帰りき、に。遊びに来たのだけどね、と田島は、むしろ恐怖に襲われ、きぬこ同様のカラス声になり、でも、また出直してきてもいいんだよ。何か困難があるんだわ。無駄には歩かない人なんだから。いや、今日は本当に。もっと、さっぱりなさいよ、あなた、少しにやけすぎてよ。それにしてもひどい部屋だ。ここで、あのウイスキーを飲まなければならぬのか。ああ、もっと安いウイスキーを買ってくるべきであった。 にやけているんじゃない。きれいというものなんだ。君は、今日はまた、汚すぎるじゃないか。逃がりきっていった。今日はね、ちょっと重いものを背負ったから少し疲れて、今まで昼寝をしていたの。ああ、そう、いいものがある。お部屋へ上がったらどう、割に安いのよ。どうやら、商売の話らしい。儲け口なら、部屋の汚さなど、問題でない。田島は靴を脱ぎ、畳の比較的、無難なところを選んで、 街灯のままあぐらをかいて座る。あなた、カラスミなんか好きでしょう酒飲みだから。大好物だ。ここにあるのかいご主張になろう。冗談じゃない。お出しなさい。キヌくは、奥面もなく、右の手のひらを、田島の鼻先に突き出す。田島は、うんざりしたように口を歪めて。君のすること、なすことを見ていると、全く人生が儚くなるよ。その手は引っ込めてくれ。カラスミなんかいらねえや。あれは、 馬が食うもんだ。安くしてあげるったら、馬鹿ねえ、美味しいのよ。本場ものだから、じたばたしないでお出し。体を揺すって、手のひらを引っ込めそうもない。不幸にして田島は、カラスミが実に全く大好物。ウイスキーの魚に、あれがあると、もう何もいらん。少しもらおうか。田島はいまいましそうに、きぬこの手のひらに、大きい紙幣を三枚乗せてやる。もう四枚。きぬこは平然という。田島は驚き。 馬鹿野郎、いい加減にしろ。ケチねひと腹気前よく買いなさい。鰹節を半分に切って買うみたい。ケチねえ。よし、一と買う。さすがにやき男の田島も、ここに至って、芯から怒り。そら、一枚、二枚、三枚、四枚、これでいいだろう。手を引っ込めろ。君みたいな恥知らずを生んだ、親の顔が見たいや。私も見たいわ。そうして、ぶってやりたいわ。そりゃ、ネギでもしおれて枯れるってさ。 なんだ、皆上話はつまらん。コップを貸してくれ。これからウイスキーとカラスミだ。うん、ピーナッツもある。これは君にあげる。帰力き終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org のために録音されました。帰力三 田島は、ウイスキーを大きいコップで、ぐいぐいと二挙動で飲み干す。今日こそは、何とかしてキヌコにおごらせてやろうという下心で来たのに。逆に、いわゆる、本場物の恐ろしく高いカラスミをかわされ、しかもキヌコは、おしげもなく、その一腹のカラスミを全部、あっともう間もなく、ザクザク切ってしまって、汚い丼に山盛りにして、それに、大洋味の素をどっさり振りかけ、召し上がれ。 味の素はサービスよ。気にしなくたっていいわよ。カラスミ、こんなにたくさん、とても食べられるものでない。それに、また、味の素を振りかけるとは、めちゃくちゃだ。田島は、悲痛な顔つきになる。七枚の紙幣を、ろうそくの火で燃やしたって、これほど、痛烈な損失感を覚えないだろう。実に無駄だ。意味ない。山盛りの底の方の、大用味の素の振りかかっていない、一片のカラスミを、 田島は泣きたいような気持ちでつまみあげて食べながら、君は自分でお料理したことあると今はおっかなびっくりで尋ねる。やればできるわよ。めんどくさいからしないだけ。お洗濯は馬鹿にしないでよ。私はどっちかといえばきれい好きな方だわ。きれい好き田島は呆然と、香料悪臭の部屋を見回す。この部屋は元から汚くて手がつけられないのよ。それに私の商売が商売だから。 どうしたって、部屋の中が散らかってね。見せましょうか、押入れの中を。立って、押入れをさっと開けてみせる。田島は目を見張る。清潔、清善、金色の光を放ち、福幾たる光気が発するくらい。タンス、兄弟、トランク、下駄箱の上には、可憐に小さい靴が三足、つまり、その押入れこそ、カラス越えのシンデレラ姫の秘密の楽屋であったわけである。 すぐにまた、ぴしゃりと押入れを閉めて、きぬくは、田島から少し離れて、いにたなく座り、おしゃれなんか、一週間に一度くらいでたくさん。別に、男に好かれようとも思わないし、普段には、これくらいで、ちょうどいいのよ。でも、そのもんぺは、ひどすぎるんじゃないか非衛生的だ。なぜ臭い。上品ぶったってダメよ。あなただって、いつも酒臭いじゃないの。嫌な匂い。臭い中、 というものさね。うにつれて、高量たる部屋のありさまも、また絹子のこじきのごとき姿も、あまり気にならなくなり、ひとつこれは当初のあのプランを実行してみようかという悪心がむらむら起こる。喧嘩すほど、深い中、ってね。とはまた、下手な口説きよ。しかし男はこんな場合、たとえ大人物、大学者と言われているほどの人でも、かくのごとき、アホらしい口説き方をして、しかも、 案外に成功しているものである。怪力三、終わり。この録音はパブリックドメインです。ウリブリボックスドットオ g のために録音されました。怪力四ピアノは聞こえるね。彼はいよいよキザになる。目を細めて遠くのラジオに耳を傾ける。あなたにも音楽がわかるの 音痴みたいな顔をしているけど。バカ。僕の音楽通を知らんな君は。名曲ならば、一日一杯でも聴いていたい。あの曲は何ショパン。でたらめ。へえ、私はエチオジしかと思った。音痴同士のトンチンカンな会話。どうも気持ちが浮き立たぬので、田島は素早くは遠を転ずる。君もしかし、今まで誰かと恋愛したことはあるだろうね。バカらしい。 あなたみたいないなんじゃありませんよ。言葉を慎んだらどうだい、ゲスな奴だ。急に不快になって、さらにウイスキーをガブリと飲む。これはもうダメかもしれない。しかし、ここで敗退しては、いる男としての名誉に関わる。どうしても粘って成功しなければならぬ。恋愛と淫乱とは根本的に違いますよ。君は何も知らんらしいね。教えてあげましょうかね。自分で言って、 自分でそのいやらしい口調に寒気を覚えた。これはいかん。少し時刻が早いけど、もう酔いつぶれたふりをして寝てしまおう。ああ酔った。すきっ腹に飲んだのでひどく酔った。ちょっとここへ寝かせてもらおうか。だめよ。カラス声が万世に変わった。馬鹿にしないで。目ついていますよ。泊まりたかったら五十万、いや百万円お出しすべて失敗である。何も君、そんなに怒ることはないじゃないか。 酔ったからここへ、ちょっと。ダメダメ、お帰り。キヌコは立って、ドアを開き放す。田島は窮して、最も無様で、切烈な手段。立っていきなり、キヌコに抱きつこうとした。ガンッと、拳で頬を殴られ、田島は、ギャッという、はだ機械な悲鳴を上げた。その瞬間、田島は、十巻を楽々と担ぐ、キヌコのあの怪力を思い出し、立憲として、許してくれ、泥棒。 とわけのわからぬことを叫んで、裸足で廊下に飛び出した。キヌコは落ち着いてドアを閉める。しばらくしてドアの外で、あの、僕の靴をすまないけど、それから紐のようなものがありましたらお願いします。メガネのつるが壊れましたから。色男としての歴史において、かつてなかった大屈辱に腹渡の煮えくり返るのを覚えつつ、彼はキヌコから恵まれた赤いテープでメガネをつくろい、 その赤いテープを両耳にかけ、ありがとう。やけみたいにわめいて階段を降り、途中階段を踏み外して、またギャッと行った。帰力四、終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオ g のために録音されました。コールドウォー1田島はしかし、長いきぬこに投じた資本が、 惜しくてならぬ。こんな、割れの合わぬ商売をしたことがない。何とかして彼女を利用し、活用し、元を取らなければ、嘘だ。しかし、あの怪力、あの大食い、あの強欲。暖かになり、様々な花が咲き始めたが、田島一人はすこぶる憂鬱。あの大失敗の夜から四五日たち、メガネも慎重し、頬の腫れも引いてから、彼は、とにかくきにこのアパートに電話をかけた。ひとつ、 思想戦に訴えてみようと考えたのである。もしもし、田島ですがね。こないだは酔っ払いすぎて、あははは。女が一人でいるとね、いろんなことがあるわ。気にしてやしません。いや、僕もあれからいろいろ深く考えましたがね。結局ですね。僕が女たちと別れて、小さい家を買って、田舎から妻子を呼び寄せ、幸福な家庭を作る、ということですね。これは、道徳上悪いことでしょうか。 あなたの言うこと、なんだか訳がわからないけど、男の人は誰でも、お金がうんと貯まると、そんなケチ臭いことを考えるようになるらしいわ。それが、だから悪いことでしょうか。結構なことじゃないの、どうも、よっぽどあなたは、貯めたな。お金のことばかり言ってないで、道徳のね、つまり思想上のね、その問題なんですがね、君はどう考えますか何も考えないわ、あなたのことなんか。 それはまあ、もろんそういうものでしょうが、僕はね、これはね、いいことだと思うんです。そんならそれでいいじゃないの。電話を切るわよ。そんな無駄話はいや。しかし、僕にとっては、本当に死活の大問題なんです。僕は、道徳は、やはり、重うじなければならん、と思っているんです。助けてください、僕を、助けてください。僕は、いいことをしたいんです。変ねえ、また、 酔ったふりなんかして、バカな真似をしようとしているんじゃないでしょうね。あれはごめんですよ。からかっちゃいけません。人間には皆、善事を行おうとする本能がある。電話を切ってもいいんでしょう。他にもう用なんかないんでしょう。さっきからおしっこが出たくて足踏みしているのよ。ちょっと待ってください。ちょっと。一日三千円でどうです。思想戦にわかに返じて金の話になった。ごちそうがつくの いや、そこを助けてください。僕もこの頃、どうも収入が少なくてね。一本、一万円のこと、出なくちゃいいや。それじゃあ、五千円、そうしてください。これは道徳の問題ですからね。おし込んでたいのよ。もう堪忍して。五千円で頼みます。バカねえ、あなたは。くっく笑う声が聞こえる。承知の気配だ。コールドウォー終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボックスドットオムのために録音されました。コールド d War こうなったらとにかく、キヌコを最大限に利用し、活用し、一日五千円を与える他は、パン一かけら、水一杯も共応せず、思い切り酷使しなければ損だ。恩情は大の禁物、我が身の破滅。キヌコに殴られ、ギャッという奇妙な悲鳴をあげても、田島は、しかし、そのキヌコの怪力を逆に利用する術を発見した。 彼のいわゆる愛人たちの中の一人に、水原恵子という、まだ三十前のあまり上手でない洋画家がいた。大園調布のアパートの二部屋を借りて、一つは今、一つはアトリエに使っていて、田島はその水原さんが、ある画家の紹介状を持って、オベリスクに、挿絵でもカットでも何でも描かせてほしいと顔をあからめ、おどおどしながら申し出たのを可愛く思い、わずかずつ彼女の生計を助けてやることにしたのである。 物腰が柔らかで、無口で、そうして、ひどい泣き虫の女であった。けれども、吠え狂うような、走らない泣き方などは決してしない、道女のような、可憐な泣き方なので、まんざらでない。しかし、たった一つ、非常な難点があった。彼女には、兄があった。長く満州で軍隊生活をして、小さい時からの乱暴者の良しで、骨組もなかなか頑丈の大男らしく、 彼は初めてその話を稽古から聞かされたときには、実に嫌な気持ちがした。どうもこの恋人の兄の軍曹とか、豪長とかいうものは、ファーストの昔から、色男にとって、穴だ不吉な存在だということになっている。その兄が最近、シベリア方面から引き上げてきて、そうして稽古の今に頑張っているらしいのである。田島はその兄と顔を合わせるのが嫌なので、稽古をどこかへ引っ張り出そうとして、 そのアパートに電話をかけたらいけない。自分は稽古の兄でありますが、という、いかにも力のありそうな男の強い声、果たしていたのだ。雑誌社 の, のですけど、水原先生にちょっと絵の相談、語尾が震えている。ダメです。風邪をひいて寝ています。仕事は当分ダメでしょう。運が悪い。稽古を引っ張り出すことは、まず不可能らしい。しかし、ただ兄を怖がって、いつまでも稽古との別離をためらっているのは、 稽古に対しても失礼みたいなものだ。それに稽古が風で寝ていて、おまけに引上げ者の兄が寄宿しているのでは、お金にもきっと不自由しているだろう。かえって今はチャンスというものかもしれない。病人に優しい見舞いの言葉をかけ、そうしてお金をそっと差し出す。兵隊の兄もまさか殴りはしないだろう。あるいは稽古以上に感激し握手などを求めるかもしれない。もし万一自分に乱暴を働くようだったら、その時こそ、 長いキヌコの怪力の階に隠れるといい。まさに百パーセントの利用活用である。いいかいたぶん大丈夫だと思うけどね。そこに乱暴な男が一人いてね。もしそいつが腕を振り上げたら、君は軽くこう、取り押さえて下さい。なあに弱い奴らしいんですがね。彼はめっきりキヌコに丁寧な言葉で物を言うようになっていた。ミカン。コールドウォーに終わり。この録音はパブリックドメインです。 グッドバイ、ダザイ治む、終わり。